えー、皆さん、Bluetooth イヤホン探しておりませんかこちらめちゃくちゃコスパがいいです。音も途切れないし、パワフルな重低音。ペアリングめちゃくちゃ簡単。かっこいいケースにイヤホン。見てこのテカリ感、めちゃくちゃおすすめなので紹介します。Bluetooth イヤホン。TWS-TQ。 えこう い, いったりフル充電できちゃいますもう本当はイヤホンにるカメラオ、OK OK、ッケ、OK、ー音オッケー役所オッケー用意スタートどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですはいで今回はですねブルートゥースイヤホンというものをこういった内容でご紹介していきたいと思います え皆さんはどういうところを購入する際に気をつけていくでしょうかまず、Bluetooth。まあ、使っててね、もう音がブツブツつけてたら、こんなんやってられるかってなりますよね。以前に買ったことあるんですけども、Bluetooth の電源をつけて、スマホで Bluetooth 接続つけてからの、で、やっとできるみたいな。あれでもつながらないはもう一回やんないと。あ、こいつつけてるからこいつ優先されるんだってものでもう一回設定して、もうもう、もういいよ。設定がまず簡単。そして、あんまり途切れない。何よりも安いこと。え、ここが重要です。 じじゃゃんはいというわけですね JOY ハウスから出ています TQ ワイヤレスイヤホンです監督が購入したのは2020年モデルとなっておりますはいこちらちゃんとパッチンタイプで P 開けます巾着袋ですね説明書と完全日本語ですね両方ともかなり細かく書かれておりますあとはケーブルですね 替えのイヤーパッドが入っております気になる本体、じゃじゃんえー、まず皆さん、あれって思いませんかね充電器もセット、防紺されているものです。で、こちら今30と書かれている、この LED ライトの30、こちらモバイバルバッテリーとしても利用できまして、ではここ剥がしましょう。 表面はですね、結構ツルツルで、裏がですね、指紋が残りにくい、サラサラした感じのものです。この本体を充電するものと、あとはですね、充電するもの。例えばスマートフォンですとかもですね、こいつ一いよでフル充電できちゃいます。もう本当、イヤホンですかあなた。おあ、いいですね。あ、いいですね。この輝き方。はい、じゃこちらです。この部分を剥がしていきましょう。 ではこちらがですねイヤホン本体ですねこのフィット感っていうのは結構重要ですね入りづらいというところはないかと思います右、はい、というわけでうんなるほどですねこういう感じになりますで問題はこれで動いて大丈夫なのかはい大丈夫ですね今のところは動いて外れるということはなさそうですとりあえずフィット感はグッドです はい、でここからですね本体の仕様等ですねご紹介していきたいと思いますでまずこのイヤホンホンハイファイというですね高音質な音質ですね 8mm のスピーカーユニット低音から中音域まで幅広くバランスよく音質を流せるそうですでこの接続方法に関しては最新の Bluetooth5.0 です さらに、ノイズキャンセリング機能もついております。で、続きまして、イヤホン本体よりも存在感があるこちら、イヤホン充電器、かつ、モバイバルバッテリー。大容量で、っと分かりやすいこの LED ディスプレイ付き、いいね。こちらにですね、イヤホンをセットすることで、約3、4時間の音楽をイヤホンで再生することができます。なんとこちら、大容量 6000mAh です。本体はですね、コンセントに挿して充電した場合、ここが100に変わるんですけども、なんとですね、 6回も充電できちゃ い, いや、すごすぎますね。で、何よりもいい点がですね、充電器にもなるということで、ここに接続することによって、例えば、ー、この長距離の移動とか、もう長旅とかにこいつ一本あるだけでもうイヤホン、プラスモバイバルバッテリーとしても利用できるので、もうかなり使えると思います。こちらの重さなんですが、監督の持ってるスマホと比べると、こちら iPhone 8 Plus です うん。iPhone なのよに軽い。端末のペアリングですね。イヤホンケースから、イヤホンを出した瞬間に自動的に自動接続します。なので、毎回そのオンオフをする必要がなく、イヤホンから取り出した瞬間にもう速攻で自動接続される。詳しい操作に関してはちょっとこの後に紹介していきたいと思いますが、再生とかオフとか、次の曲とかも簡単に操作することができます。え、実はですね、すごい小さいので、こちらにですね、マイクがついておりまして、つけたものですね、あ、そうそうそうそうっていう形で、これ一つある だけでハンズフリーで通話を楽しむことができますで本体に関しては2つ 5.4 グラムフィット感が良かったです長距離のマラソンとかもですね全然つけれますまあそのサイズ感がちょっと合わなかったら替えのですねイヤーパッドをつけて自分に合うサイズにすることによってもうフィット感がさらに増すかと思いますのでその調整もできますの で, でさらにその防水設計もされておりますダンスやランニングで汗をかいたりですとかただしお風呂場ですと樹件の関係で壊れてしまうので一時的な水タイプの攻撃だったらこいつ防ぎます さらにですねこちら12ヶ月の保証期間もついておりますのでそのうちにちょっと超えちゃったって方はですね返品ですとか手術ですとかも対応してくれるそうですでは早速ペアリングをしていきたいと思います まず蓋から出しますと、へかってますね。こいつを出した瞬間にも探し出します。来ました来ました来ました来ました来ました。こちらを押すことによって。というわけで、今後ですね、ケースから出した瞬間にもスマートフォンに接続されますので、こちらからも音楽が聞けちゃいます。ちょっと聞いてみましょうか。ちょっと YouTube によはい。もう聞こえてます。 はい、というわけでですね、とても簡単に、Bluetooth 接続が体験できます。こちらのですね、イヤホン本体なんですが、ケースに入れて電源オフ、ケースから取り出して電源オンとなります。で、それ以外ですと、ここのですね、大きい丸い部分を6秒間ですね、押すことによって、電源オンオフというものも簡単にできます。音楽を停止したいときは、1回タップ。音量を上げる際はですね、右のイヤホンを停止中に6秒間押すと、音が上がり、左のイヤホンを6秒間押すことによって、 で音を下げることができますさらにです、ね、次の曲に行く際はもうポンポンとやれば 次みたいな感じです。えー、もちろん前の曲にすると、まあ、こっちですね、今度は左。ポンポンとやれば、前の曲に行きます。普通話ですね、こいつでかかってきたら音が鳴るので、ポンと押したら、もうそのままもうマイクついてるので、もう会話はできちゃいます。で、終了する時も、一回ポンと押すことによって切断されます。じゃあ、シリも対応しておりまして、iPhone をお持ちの方ですね、こちらはですね、1、2、3って3回押すことによって、Siri を起動させることができます。間違って操作した場合は、もう3回押すことによって戻ります。 それではではすね使ってみた感想ってのもですねやはり気になると思うんですよね例えばその一回今は紹介しただけなんですけども実際に使ってみてどうなのかというところです ね, ですね約1週間程度ちょっと使ってみまして感想を歌っていきたいと思いますでは1週間後の自分にバトンタッチはいお久しぶりです実際に使ってみてみのレビューです前回ですね紹介しきれなかった部分がまず一つありましたはい 今見ると液晶のパーセンテージが分かりません。裏に丸いポッチがあるんですよ。こちらこの丸いポッチを触れることによって押しますよ。はい、このくぼみをですね。押すことによって。 はい、こうつくことができます。はい、で、実際使ってみて、まずメイトなんですけども、音楽再生、もうめちゃくちゃいいです。結構使っております。例えばですね、地下鉄とか、電波干渉を受けやすいところにえ行った状態でつけていましても、音がですね、プツプツと、え、途切れたりですね、え、接続途切れてしまったりということはですね、え、全くございません。これは想像以上でした。え、続きまして、あと、音質ですね。このですね、イヤホン。重低音が効きます。まあ、どうせ安いんで、どうせしょぼいんでしょって思うかと思うんですけども、 全然そんなことありませんむしろめちゃくちゃおすすめです想像以上に効いておりますちゃんとドンブンブンブンっていうね音はしっかりと聞こえますのでこの価格でこの充填音はなかなかのすごいクオリティかと思いますはいであとねこの充電してるときに赤く光るんですよこういう感じではい こういうボワーンボワーンって充電してるんですよ。ちょっとしたセンスを感じる演出って大好きです。あとですね、現在ン督なんですがえ、TPL-10 Pro というですね、アンドロイドにですね、買えたんですけども、接続がめちゃくちゃスムーズ。Bluetooth をオンにした状態で、このイヤホンをですね、両方とも外すと、Bluetooth のところに出てきますので、そこをタップするだけで、接続一発 OK でできちゃいます。この手軽さは最高です。でこちらやはりその Bluetooth イヤホンとしての仕様と、あと充電器。 機としてもかなり使えます。今までですね。監督充電器を持って外出す時に言ってたんですけども、こいつがあるだけに bluetooth と充電器をですね。この2つね装備できるんで充電器持ち運びしなくなりました。まあ、こいつが充電器なんではい続きましてデメリットなんですけどもそうですね。監督体感した限り、そこまで決めていてはありません。まずですね。取り出す時ですね。ちょっと癖があるんですよね。一応くぼみにはなってるんですけども。 まあね、落とさないように。はい、例えばですね、地下鉄なんかでこちらをですね、つけるときは、ちょっと慎重にね、落とさないようにね、あーって落としたらもう嫌なんで。はい、もう一つのデメリットなんですけども、こちらはですね、普通の人は体感はできないと思うんですけども、こういった動画の編集をしている人は、マ単位で映像をカチカチとするんですよ。YouTube などの動画を見ると、 ちょっとだけ遅延があるかなと感じました。た分 0.2 とか 0.3 とかそれくらいですね。細かい作業をしているえ編集マンに関しては、ず、う、れ、ん、てるかなって直したくなるよっていう感はあるんですけども、動画を作る側ではなく、見ている方に関してはですね、全く気にならない遅延かと思います。はい、というわけでですね、こちら、ジョイハウスさんから出ております、TWSQT。めちゃくちゃおすすめですので、えもし興味がある方はですね、下の概要欄に Amazon のリンクを貼っておりますので、見ていただければなと思っております。かなり こちらはですね活用しております